自民党公認齋藤みく齋藤みくでございます皆様こんばんは本日は区長候補の鈴木哲次と労同演説をさせていただいております編集をいただいております、えー、区長候補の鈴木哲次でございます、えー、この度渋谷をしっかり取り戻すこれをスローガンに、えー、戦わせていただいております自殺者数子供たちの自殺者数は過去最大人数となっております 現在この子育て家、教え子たちは北は北海道政治をしていかなければなりません今時代の変化を迎えているんではないでしょうか私はしっかりとその思いを皆様方に伝えさせていただいております何が日本一だったのか子育てしやすい街日本一これは今では当たり前の保育料の無償化これを最初に日本で始めたのは渋谷区ですすることができます 私はその教育を変えなければならないという大人としての責任を果たすため大好きだった教育現場を離れ今こうして苦戦に挑戦しております区長候補の鈴木哲二さんは教育現場にいた人間です鈴木候補としっかりと連携しながら私斎藤美久は渋谷区から教育を変えてまいりますどうか斎藤美久に何卒熱いご支援をよろしくお願いします